徳島県の慢性腰痛専門辻生体院長の辻祐介です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。えー、今回はですね、あの、椎間板ヘルニア、えー、自宅で簡単30秒骨盤矯正術をお伝えしていきたいと思います。えー、今現在、椎間板ヘルニアでお悩みの方、えー、ほとんどがですね、20代から40代、えー、もしくは10代、50代の方が椎間板ヘルニアと診断されて痛みしびれがあって、本、え、当、ー、にですね、まあ、腰を前に曲げるのが痛いと。 で座ってても痛い、寝てても痛い。まあ、いろんな痛み、辛いきつい痛みがあられると思うんですが、今すごく痛みで耐えられている方、ぜひこの動画を見ていただいて、えー、改善していただければと思います。えー、今、椎間板ヘルニアのこの痛みというのが、まあ、椎間板部分に負担がかかってしまって、プチュッと飛び出して、この神経部分を圧迫してしまっているというふうに、まあ、診断をされていると思うんですが、椎間板でこの飛び出した部分を入れ込むという考えではなく、 背骨っていうのは柱なんですね柱その柱の部分にある土台地面の部分ですね家でいうと地面の部分この土台が歪んでしまうとこの背骨も一緒に歪んでしまうので土台をしっかり元の形元の位置に戻してあげて背骨の負担を減らしましょうそうなってくると別にこの椎間板っていうのは飛び出したままでも実は痛みっていうのは起こらなくなるので今回私がお伝えする自宅で簡単にできる骨盤矯正術というのを今回試していただき すする内容が中殿筋のマッサージになりま骨盤っていうのがですね今ここに書いているこの中殿筋っていう筋肉今ここに青に光っている部分ですねこの青に光っている部分が中殿筋という筋肉なんですがこ の, です、ね、この中殿筋っていう筋肉の表面上には大殿筋っていう筋肉がガバッとこの上に走っているので実はこの中殿筋を緩めるためにはですね大殿筋を剥がして中殿筋のマッサージを 行ってコリををトリガーポイントを取り除く必要があるんですねでこの中殿筋という筋肉が硬くなってしまうとどうなるかというと上の方ですねこの骨盤の上の方から股関節のここにこうガバッとつきますのでこの筋肉が硬くなると筋肉がこう収縮して実はこの骨盤部分を上に引き上げるんですねそうすると右と左の高さに違いができてくるので上にこう傾いてくるんですねそうなると 腰部分、背骨の部分もこういうふうに横にこういう横にねじれてくるので、椎間板部分にものすごく負担がかかりやすいですで。今回調整していただきたいこの中殿筋っていうのは、左右の高さを確認してもらって、高くなっている方を矯正してもらうと骨盤の高さ、 こう高くなってる方の中殿筋部分をマッサージしてあげると、徐々に徐々にこの引っ張ってる筋肉が元に戻ってきて、骨盤の高さが真ん中に戻ってくるんですね。痛い方ではなく、高くなってる方確認していただいて、マッサージしていただくと効果的だと思うので、ぜひやってみてください。もしこれで効果がないなと思ったら、痛い方でも結構ですので、やってみてください。あとはですね、痛みのチェックですね。例えば、この骨、腰を前に曲げると痛む、腰を反ると痛む、体をねじると 痛む、体を横に倒すと痛むで痛みがきつい方はもう無理しなくて結構ですのでご自身が動かせる範囲で、まあ、これぐらいで痛みが起こるな。ヘルニアの場合は前屈が一番、まあ、次に 後るまあ、基本的にはこの前屈動作というのに一番痛みが来やすいので、まあ、前屈動作であこれぐらいで腰が痛いなと思われたらそこで止めてください無理する必要はないですで実際今からやっていくのでそれをやってからもう一度腰を曲げるとあ痛みが少ないなあ、行きやすいなという感覚があればこれ毎日続けてくださいで場所はですね、えー、とこのおへそ、まあ、一つ分かりやすいのはこのおへそからそ外に 手を移動させると、凹んでるウエスト部分ですね。このウエスト部分にこう手をカットこう横でこう手を当てていただいて、で、この時にこう高さを確認します。高さですね。こう高さを確認していただいて、で、高くなっている方、足を揃えて高くなっている方を、えー、マッサージしていきます。僕の場合だとこう右が硬く、右が 高くなってますねで。基本的には右が高くなっている方の方が多いんですがこれは一概には言えませんので、えー、ご自身で確認してみてくださいで分からない方はもう両方やっていただいて結構ですので、えー、全然問題ないのでやってみてくださいでこの高くなっている方の、まあ、僕だと右側ですねここ の, 位置この位置から、まあ、おへそをこうそのまま辿っていただいて後 ろ, に後ろに持っていくとここの骨に当たるんですねおへそそからそのまま ぐるっと回っていくとこの骨に当たりますでちょうど触っているのはこの骨になりますでこの骨をグリグリグリグリ剥がすように上下上下にマッサージしていきます場所をですねこう全体的にやっていくので1箇所2箇所3箇所ぐらいこう内から外外から内どちらでも結構ですのでまずこう手をグーを作っていただいてこのままグリグリマッサージ骨を剥がすように上下にマッサージをしていきます 大体1つまあ15秒ぐらいでも結構15秒から30秒ぐらいで結構ですのでグリグリグリグリマッサージしていってみてください15秒から30秒ぐらいでこれだけでもこのゴリゴリしてるだけでもですねすごくマッサージして効いてるなという感覚があると思いますでそれでま あ, ある程度マッサージしたら今度外側にずらしていきます で今度ずらしていったときに、また大きくゴリゴリ当たると思うので、この骨に当てて、上下に揺らして剥がすようなイメージでマッサージをしてみてください。基本的に押し込む必要はありません。上下に動かすだけですごくこう効いてる感じがあると思うので、で今度最後3点目、外にずらしていきます。でこの、ま 内側、真ん中、外っていう感じでご自身でまあ効くなって思うところを重点的にやっていただくと大臀筋が剥がれて中臀筋というところに今度アプローチができるようになるのでぜひこれをゴリゴリゴリゴリ、まあ、1箇所15秒ずつ間ぐらいやってみてくださいでこれが終わったらですね次はですねさっきゴリゴリしたところのこの骨の少し下になりますこの下になるんですがここの部分はですね ベルトの下ぐらいいと思ってくださいベルトを巻くところの少し指1本分下ぐらいにこの指をグッグッググッグとグッ と, と作ってもらってグッと作ってもらってさっきゴリゴリした3箇所をこの指で当てていただきますちょっとこう腰を回す少し腰を回すかもしくはこう押した状態で少しこの押した指の方向に。 腰を動かすと指が中に入っていって中殿筋という部分にアプローチができるんですねですので横に倒して大体また15秒間ぐらいマッサージをしてみてくださいでこれがまた15秒間終わったら今度また指1本外側にずらしていただいて腰を回すか横にこう倒すかという風にこの指手が当たってる方に倒していきますで、えー、こいつまた15秒ぐらい終わったらですねまた今度外最後終わっていただいて このまままた15秒間マッサージしてみてください。ですごくですね、中殿筋という筋肉が凝り固まってしまっていますので、左右の高さがめちゃくちゃ違う方っていうのは、もう体がこんな風に曲がっちゃってる方とかですね、っていうのは、この中殿筋という筋肉がもうめちゃくちゃ固まってなかなかほぐれないので、まあ、少し長めに30秒1分ぐらいやっていただければと思います。で立っててですね、こうしんどい方は今座って やっていいいいただければいいかなと思いますもう座っても立っても痛い方はもう中止していただいて別の方法を試していただきたいんですが基本的に危ない体勢でやっていただくっていうのが痛みを我慢しながらやるストレッチとかマッサージとか筋トレとかもう全部やっちゃいけないのでもう僕が言ったやつとか他の治療家さんとかがやってるやつも痛みがあるやつを我慢してやる必要は一切ないので痛みなくできるっていうことがまず大前提でこれをやっていただいた後にまだ前屈動作僕めちゃくちゃ。 こう、今、右だけ、右だけやったんですごく行きやすいんですが、えー、ヘルニアの場合に痛みがきついという方が、 やってみて、すごく楽になったというのであれば、ぜひ毎日続けていただいて、早く椎間板ヘルニアのつらい痛み、痺れを改善していただければと思います。今回の動画が良かったと思う方は、グッドボタン、評価ボタンを押していただいて、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。<笑>ご覧いただければと思います。それでは動画をご覧いただき本当にありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。